そして水原千鶴と言います振られて落ち込む俺の前に現れたのはカズヤ君だよねギキッ日向けでかれんでおしゃれでひたるばつめっちゃかわいい誰もが羨む理想のレンタル彼女レンタ